こんにちはでです今一部上上場企業で45歳以のリストラというか実際の名前は早期希望退職制度という形で聞こえはいいんですが事実上は大手有名企業でもやはりある程度の年代がいった人材はもういらなくなってきてるっていうのが実際のところで早期希望退職といえば聞こえはいいんですけど 実際はリストラに近いようなことになっていると思います。例えば NEC だったり、エーザイ、選手会や日本ハム、小文社、アルペン、カシオ計算機、共和発行キ麒麟、コカ・コーラ、富士通など、まあ、どの企業も有名で名前聞いたことある企業が多いと思いますが、そういう企業がなぜか45歳という線を 一旦示し合わせたかのように年代を決めてそれ以上の年代を早期希望退職で募集してるっていう面白い傾向になっていると思います。こちらはキャリネコニュースっていうサイトからのご紹介なんですけど、希望退職の募集で45歳以上が分かり道になっている理由、氷河期世代でビジネス経験が薄いのに人がダブついてるっていう。 結構きついい言葉で書かれています45歳といえば、ちょうど経験やキャリアを積んで、係長から課長補佐、課長といろんな部署で人をまとめていく人材になってきているところだと思いますが、今、一部上場している企業でも、そういうポストがもうだぶついていたり、もしくは、まあ、私もそうなんですけど、プレイングマネージャーとして、 自分も働きながら人を管理していくっていうそういうふうになってくるとプレイングマネージャーをまとめる人材っていうのはそんなにポストとして重要じゃなくプレイングマネージャーが中心に企業が運営されていくっていうそういう業界自体も増えてくると思います他にも AI が進むことによって例えば銀行とか公務員の方のように パソコンでやったとしても同じことができたり、さらにパソコンの方が優秀に処理を重ねていくっていうことが今後どんどん進んでいくと、そういう事務作業的なことで、まあ、人間がやらなくてもいいようなことは、ますますリストラの対象になる可能性は高いと思うんですね。これは45歳に関わらないことかもしれませんが、 まあ、企業が不景気になっていくっていうのはそういうふうになっていく可能性が高かったり一部上場企業が45歳というラインを示し合わせたかのように揃えてくると今度は中小企業もそういう45歳っていうのが一つのラインになる可能性は高いと思うんですね実際のところ一部上場企業よりも中小企業の方が一人当たり雇党に当たって 結構なコストを考えると、や、まあ、めてくれた方が助かるなという会社はたくさんあるかもしれません。まあ、実際に中小ほど、まあ、人材に関するこの利益との分配率は高くなっていると思いますので、まあ、全体的に今後は45歳と関わらず、年齢的にもしかすると不景気が進むと40歳まで下がる可能性もあるとは思います。そんな中 実は私は40歳過ぎぐらいの頃にこの早期希望退職制度を利用したことあるんですね。私は30歳まで音楽業界で仕事をしていて40歳から今の建築の仕事をやっています。なんとか一部上場している企業にまあ潜り込むことができたんですけどそこで働いているうちにまあ40歳過ぎた頃に会社が 早期希望退職制度を発表して私は真っ先に手を挙げましたその時私は、まあ、宅建とかインテリアコーディネーターとか二級建築士は持ってたんですけどまさにその早期希望退職制度が発表された時は一級建築士を猛勉強していましたこれはちょうどいいチャンスだなと思って少し多めに退職金をもらって、まあ、数か月 仕事をせずに毎日勉強して一級建築士を取りましたそういうやり方が良かったのかどうか結果的には分からないんですが、まあ、今は一級建築士として仕事をしている状態なんですけど、まあ、人それぞれその早期希望退職制度をどう利用してどうステップアップしていくのかっていうのは考え方は違ってくるとは思います例えば 一般的な企業だと、2割の優秀な社員と、6割の一般的な社員、そして2割のあんまりできない社員、その2対6対2というのは、まあ、どの企業でもなぜか同じバランスで構成されていて、まあ、中小企業でも大手でも、その構成というのはあんまり変わらないと思うんですね。早期希望退職制度であんまり辞めたくないなと考えると。 そういう人材は、やはりあんまりできない人は辞めたくないっていうふうに考えると思いますし、すごくできる人の中で、辞めて違う会社で人肌上げたいという方もいらっしゃると思いますが、そういう方も結構失敗するリスクは高いと思います。結構、会社のネームブランドで働いてたっていうことになかなかその会社にいてるときは気づかないんですね。 やめてみてその会社のブランドっていうのが分かることも多いと思います。どちらにせよ、まあサラリーマンっていうのは、まあ私もサラリーマンやってますけど、毎月安定した収入が得られるっていうのは、すごいメリットですし、住宅ローンのような大きいローンを組むときも、このサラリーマンっていうのは、かなり、まあ、お金を借りれるっていうことが信用あるっていうことだと思いますので、 世間から見てもまあ信用があるる職業とといいうのはサラリーマンだと言えるとも思います、まあ、自営業だからま信用がないというわけではないんですけど、まあ、そういうお金を貸す人からに見ればそういうふうになってるっていうことは、うん、サラリーマンをやりながら今年4月からは副業を認められてるっていうケースかなりの企業で多くなってきてると思いますので私のようにサラリーマンをやりながら インターネットを使ってマネタイズしていくっていうのは、一つの方向性としてはありじゃないかなというふうに思います。今後、世の中がどういうふうに変わっていくかは、わからない時代になってきていると思いますので、無料でマネタイズできるこのインターネットというのは、一つのチャンスじゃないかなというふうには思います。実際のところ、定時で仕事を終わって、 コンビニで働くとか、居酒屋で働くとか、代行運転のタクシーに乗るとか、そういう体力を使うような仕事で副業をするとなれば、本業の方にも影響が出て、まあ、さらにリストラのリスクが高くなる可能性もあると思うんですね。インターネットで情報を発信してマネタズしていくっていうのは、それほど体力使わないですし、かつ始める動機としても、 最初にかかる費用もあんまりかからず YouTube にしろブログにしろ単に情報を発信していくのにはそんなに経費はかかりません私も実際 YouTube でマネタイズしながら YouTube の広告収益と別にアフィリエイトの収入のその2本立てでインターネットを使ってマネタイズしていますが多分外でアルバイトすることに比べると それほど体力は使ってないいなように思います私の YouTube チャンネルは、まあ、サラリーマンが、まあ、インターネットを使ってマネタイズすることを情報発信していますが今後、まあ、時代に乗って副業していくのであればこういうインターネットを使ったマネタイズっていうのは今の世の中に合っていると思いますし個人が情報を発信することによってマネタイズできるっていうのはすごい 恵ままれたいい時代だと思いますし今後ネットがどんどん進んで来年からの 5G で動画がバンバン見てもそんなに苦痛にならないような世界が来ることを考えれば特にインターネットを使ったマネタイズっていうのはサラリーマンにとってはいい方法じゃないかなというふうに思っていますインターネットでマネタイズする中では YouTube が 確実に収益化するモデルとして確立されていますので今現在は YouTube が一番おすすめじゃないかなというふうに思いますがまだ YouTube を始めていらっしゃらない方にとってはもう今から参戦したのでは遅いんじゃないかなというふうに考えてらっしゃる方も多いかと思います確かに今エンタメ分野例えば UM さんが所属しているような YouTuber たちのような分野で戦っていくのは 確かかに厳しいかもしいもれませんできるだけニッチな分野で尖った情報を発信していくっていうのであればまだまだ YouTube は、まあ、マネタイズしていくのにはいい環境じゃないかなというふうに思ってますしまだ手がつけられてない分野で得意分野で発信していくのは今後発展していく可能性は高いと思うんですね、まあ、私は今レビュー動画を中心に YouTube 活動をやってますが今後 こういうマネタイズに対しても興味を持ってらっしゃる方は増えてくる可能性高いと思いますのでこの分野についても今後私の YouTube 動画深掘りしていきたいなというふうに思っていますそんな YouTube チャンネルですが今後もこのチャンネルの動画でインターネットを使ったマネタイズを発信していこうと思いますのでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは